在次繼續觉到卡卡我很好我很好我很好我很好我很好我很我哋今次很就去呢個悟空屋企，要保護很悟空啊！好我很好我很好我誰好来たと思ったらクリリンさん很好我很好我很ご飯很好我很好我很好我很好我很好我很好我很好我很好我很好我很好我很好我很好我很 おめえは誰だ初めて見る顔だべ。どどうも。ははじめまして。クリリン無事だったかよかった。心配したぞ。わ、ヤムチャさんごくはあれからどうなりました大丈夫だ。薬を飲んで今眠っている。お前は未来から来た。そうか。 我们的人生在未们的人界在我们成人生在我们的人生在我们的人生在我们的人生在我的人生在我们的人生的人生在的人人的人生人生在我们的人生在我们的人生在我们的人人人 あ了我找到 1, 点位了あ ところでさ、孫悟空がどこにいるか少しのヒントもないわけ。教皇はい、加賀星が。ねえ、知り合の前にも言ったろ。それをじっくり探すところが面白いんだと。にしてもさ、ちょっと無計画すぎだよ。ね、十六号、あんたはなんか知らないの？東の四百三十九地区の山村に孫悟空の家がある。なんだ、知ってんじゃん。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 不那些话咦喂不是喎，那悟空做用那麼辛苦耕田啊他做警察咪得得比達就说有錢啦但悟空要揾錢因嘛他做警察咪得得使鬼耕田咁那麼辛苦啊。17号 あんたってガキだね yes, 殺人犯真もうすぐ無モテンロ様の島に着く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 なんだでも、一体どういうことかしらそのタイムマシンがある場所はわかりますか詳しくはわからないけど、西の1050地区のどこかだと思うわ行くのはい、この目で見てみたいんです。じゃあ、私も行くわ。現地で会いましょう。 一緒に探しもし。 滚个赢 timing machine, this name. Why, s e 叫 i t 阿姨 p h 老 n t o m 減 i n sire, y a l 二つとも同じもののようですねでもこっちのはここに来てずいぶん時間が経ってるみたいだけどこの穴高熱で中から溶かして開けたような中を調べてみますここれはなにこれわ、わかりませんですが このタイムマシンの中にこれ何かの卵よね<笑>いっ何がおかしいのはこの卵だけじゃないんです中のパネルを調べてみたらこのタイムマシンがいつの時代から来たのか分かったんですがな何よと当然あんたと同じ時代だったんでしょ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 何 でももしかすると変わってしまったのは こ, こいつのせいだったのでは。うん、うん。なんだろうあれどうしたのいえあれは何かなと思ってたこんこら何よこれ 卵が変わるうん、抜け殻ですよ、これいえ抜け殻こんな大きなセミみたいなのがたぶんこいつがタイムマシンに残っていた卵の中身ええそれが成長して抜け殻から出たしかしどうやってこの地帯へ 誰かが卵を送り込んだのか何者かが卵と一緒に来たのかああねねえちょ正直言って嫌な予感するはい だ, だったら早くこの場から消えた方が良さそうねあんたたちはカメハウスにいるんだったわね何かあったら連絡するからわわかりました 何がどうなっているんだわからない。さっぱりわからない。 ご飯たちが発見した謎の抜け殻それを神はわしんのやんちゃうぞんちゃうほうほうほうほうほうほ 恐怖の兆しが起こり始めていたことをニュースが伝える調査のためトランクスとクリリンは町へ向かいち受ける災いを避けるため神は己の運命を受け入れ覚悟を決めるのであったわううのですが神を捨て 同じ頃人造人間との戦いの後別行動をとっていたピッコロもまた覚悟を胸に神の神殿に到着しつつ 未来からの視覚その名は人造人間セル神よ俺は何のためにここに来たか分かっているぞピッコロよ俺がバーディ今この地球に起きようとしている災いに対して私の名ばかりの神の力では あまりに無力だならばこの俺と一つに戻る覚悟はできているなもちろんだだがこの私に迷いが残っているのもまた事実なんだこの後に及んで腰が引けたかかもしれぬお前に私の迷いを消し去ることができるか何かつて未熟な私は 邪心を抱いてしまった横島な心を持ち魔の道に落ちた者は魔族となる我が半身がピッコロ大魔王となったようにもし融合した後にその過ちを繰り返せば人造人間以上の悪夢となろうふ、うんまわりくどい何を迷うことがあるさっさといい、うん、お前のその潔さも 私の迷いを消し去る力の一つだピッコロよでは尋ねる本当に今が一つになる時なのかまだ慎重に様子を見るべきではないかくだらん何が立ち塞がろうとねじ伏せるまでだほうではもう一つお前と私が言うそれは ドラゴンボールが失われるということ。確かにそれは無視できない問題だが。やはりまだその時ではないという。いや、そうは思う。その心を、お前とはそれは、そんなものに意味はない。このまま戦えば、俺はやつらに倒され、貴様も消え、 いずれにせよドラゴンボールは失われるだろう奴らに人造人間たちに勝つしか道はないんだそうか確かにお前の言う通りだろう私も覚悟を決めたぞピッコロよ私が神を捨て戦士として役に立たねばならぬ日がやってきたようだそういうことだ今この地球に必要なのは すご、ま、のの い, いな 下へへ戻ったらジンジンンャータウンへ行け詳しいことは話さずとも融合すれば私の知っていることのすべてがわかるはずだわかったいろいろ世話になったなミスターポポはあ <音声>さよなら神様死なないでくださいもう神でもピッコロでもない本当の名も忘れてしまったナメック星人だ<音声>じゃあ行ってくるうわ<音声><音声> 咁今次你有呢條先有出呢條片嘅留下一個 like 同埋 chat 呢條片出去如果记得按下一订阅仔咁按 下, 旁邊的下次出片就準時出睇好我哋下次見拜拜